毎日になることを願い、この曲を演舞したいと思います。ご支援よろしくお願いします。よろしくお願いします。構え。 抱き続けて生きてるでも本当の心は隠してさ嫌なことだって飲み込んでしまう Thank you. なおれありがとうございましたはい元気いっぱいの演舞披露してくださいましたちびっこ隊そしててんでこまえ